皆さんこんにちは、ダムダムボールです。今回はスプラプーンさんについての説明として動画を作成してみました。その前にこの動画の高評価とチャンネル登録をお願いします。一つ目はプレイモードです。スプラプーンにとる維持しているロビー、イカッチャー、ヒーローモード。 ショップなどの存在が確認されており、オクトエキスパンションに代わる有料コンテンツも後日のアップデートで追加されるようです。二つ目はロビー内のモードです。ガチマッチに代わるバンからマッチが追加され、バンからマッチの中のチャレンジは一人で参加し、巡り合ったメンバーと即席のチームを組んで、勝利を重ねて腕前ポイントを一気に稼ぐスタイルで、挑戦は5勝するか3敗。 するまで続き、終了後に前戦分の腕前ポイントがまとめて生産されるシステムです。一方で、オープンは1試合ごとに勝敗の結果で腕前ポイントが増減するシンプルなスタイルで、チャレンジ、同様に1人でも参加できるほか、2から4人のグループを組んで参加することもできるので、フレンドとガチマッチをプレイできます。その他には従来通りプライベートマッチがあり、リーグマッチは番からマッチ、オープンに統合され、消滅します。 三つ目は武器屋ギアです。ワイパーや弓矢などの新たな武器が追加され、ギアの交換や付け外しができます。短いですが、三つ目はこれで終了です。四つ目はサーモンラン、ネクスト、ワグ、です。新たな大物鮭が出現し、戦術や武器や景品も生まれ変わり結構期待できそうです。また、 ビップランは数ヶ月に一度発生すると噂される特別な現象で、ビップラン中はイカたちの住む町まで鮭が押し寄せてくるため、スネージワールドなどの一般的なステージで鮭と戦っている様子が公開されていました。五つ目は期間限定イベントのフェスです。あるお題に対して3つの選択肢が用意され、 それぞれの陣営で戦い、勝敗を決めます。期間中は、レギュラーマッチ、が、フェスマッチ、に名前が変更され、ロビーでは、フェスマッチ、以外はプレイできない仕様になるものと思われます。また、従来と異なり、トリカラバトルと言われる3チーム混同の試合が行われることがあり、従来の、10倍マッチ、や、100倍マッチ、と同じような感覚だと思います。フェスマッチを、先行体験するには、 全夜祭として無料ダウンロードソフトが eShop で入手できるのでぜひ試してみてください。ただし、全夜祭のソフトは8月18日にスイッチのホーム画面に追加され、8月25日以降にチュートリアル含むソフトの起動が可能となり、フェス自体は8月28日に開催されるそうなのであらかじめ確認してからダウンロードしてください。 今回のフェスは、グー、ジョキ、パーの3つの中から最強だと思うものを1つ選んで参加するシステムです。ぜひ参加してください。次は、ニンテンドオンラインについての説明です。ニンテンドオンラインとは、スイッチでオンラインプレイをするときに必須になる有料プランです。つまり、ソフトの購入以外にも金が発生するということです。詳しくはこの画像を見てください。 結構なお金がかかりますよね。でもこれがないとオンラインプレイができないのでほぼ必須です。詳細は任天堂のホームページをご覧ください。スプラプーンさんの説明は以上です。最後に、ダムダムボールでは現在登録者200人を目指して活動をしています。コメントとチャンネル登録をお願いします。